じゃあね、神宮の方に向かいますね。次 は, はい、じゃあ柏神宮に向かいます。今日は気温が7度。この10年ぐらいの間で、一番やっぱりね穏やかな日かな。風もほとんどないんでね。柏神宮駅では好きですのね。 今回は神宮駅から撮る予定なかったんだけどねで、リクエストで同じやつが、ね、いるんやって、映画。はい、わかりました。同じ神宮駅から柏陣宮まで歩いてみますかねもうあったかいわけよ このが画、9時20分やったから、今年は何時今、11分ものすごく混ましてね<笑>車入るまで、どれがかったかな30分か買ったか な, 分たかな25分が30分の買ったからね全然すまんで、ね、こうやねちょっと船部山ですね見えますかね<笑>はいじゃあ、歩いて 人間がどう楽かんのかな。十分ぐらいかかりますかね。緑の側をちょっと歩いてみましょう。<音楽>去年はね、お店へ何業か寄ってるもんやから。 神宮行くまでにねいで行くまでに1時間ぐらいかかっちゃうかな1時間以上かたんかったか今日はねまっすぐ行きますからちょっとね屋台を見ながら行きますからねサンドさん ど, うぞー<笑>どうぞいからっっっんちちは去年ちょっとね、ねね、撮影させててもらったただけど、ねまあ、分なわ本人取材、ね、させてもらったんだけど。 いやもの厚着してたんだけど今年はねいジャンバー1枚でございます。 チーズハットグーわかんない意味がなんだろう。 ちょっと車が混んでいますからね。 はこの横も、ね、去年ね、撮影させても正このんスブラシ開けてない家だったんでね。 雨、去年お当時はね、えー、3人ほど声を聞いていただいてね、店に来てからわざわざね、あとやろうって、えー、分かっとるってゅうのよね。 去年はどうやったかな、去年は、記憶ないん、ね、で、去年誰も会ってないかもしれないね。去年寒かったんでね、風が強くて。<笑>全然車が動いてませんね。ここは鳥が見えてきました。 参拝いるうちでございます。 はい入りいましょ、はい、うございま。 が。店いっぱいでございます。屋台がいっぱいでございます、が。ええー、下とこはでよるからね。右の部屋がわからない、ね、全然。え、左は。<笑>ないな。弓<笑>屋さん。 コロナの前はね、屋台がこの中に立ってましたからねもうなく歩くのごった返しましたけどね屋台は橋に寄せましたからね去年おととしなんかもうさんがなくてどうしようもないみたいなしたけどねだって去年おととしなんかやったら真ん中見られるんからねあんな横歩かんと。 全然客来ません。<笑>投げだったんで、この車まだ歩いてあるんでね。まあ、屋台に屋台にとっては大変ですよね。 これダイもランパこれ、これだな、ね、<笑>今日は、あのあれできないねまったく取材できるようないわ今日、最初おるのかね見そうやけど ね, ね残念ねやね後で帰りでも、また寄ってみましょうはい、ありがとうね あれ連続で三回ぐらい集合しとるんでねトルさんとかね去年は合わかったな大将なちょっといなかったな<笑>去年おととに泣きだったんやって、全然お客さんに帰れんねんやでやっぱり第二鳥居でございます ほとんど見ないね。ほら今日前着物の方ね歩いてあるけど、うん、ほら<笑>いいね着物着物で歩いてるね。 <笑>ユーチューバーユーチューバー、はいはい、あすごいねブルースカイゆかいチャンネルブルースカイユカイルンンブルースカイゆかい。あの成人式かなんかですか成人式とかなんかですかいや、もうえ お, 姉ちゃんが式お姉ちゃんが、私成人式お姉ちゃんがいやー、流行るねこ の, <笑>ううのリンゴであるじないてるんだども もう昭和の時代は多かったんやけどね、今着物着てある方いら、ほとんどいらっしゃらんのでね、はい。後ろから追っかけてきまして、ね<笑>はい。ああ、おばあちゃんが。ああ、そうね。ああ、そうね。ああ、じゃあ、お, お姉ちゃんはこういうことですか。あお姉ちゃんは今年でてて。そうですね、はいお。お姉ちゃんもきれいに飾ってあるけど。<笑>ありがとうございます。ね。ありがとうね。あ, ね<笑>あのユーチューブアップしていいかな。 切っていきました。 ほんまに希望の方見ないかか<笑>かららねね、ね後ろけて追っかけて行って、ね、こしたんだけどねね全然少ない今日、ね、こんな少ないか。 あら、今は一番少ないじゃないかな、イメージ的にね、こんなそんなかっがことあったかな。えーっとね、えーっと、矢をね、どこで返すんやったっけ、矢を返すんやけど、目的が 最, 最初の目的はそれでこれ、矢をね、返すのは最初の目的でこれ、ないね。 どんいあ久しぶりねこんな水田の雲い水田時のね。 ここの辺やったねうさぎでございます。<笑>あ <音声><音声>こっちか。 では撮影される前あちらの列にお並びになってお待ちください。 船が開いてないから正月以外はね。<音声><音声><音声> えっとねあのおみくじか。<笑> だけど、着物の方全然見ないね全く見らへんねあの上にね本店がありますけどね うわなんだ今日は柏ジオ武田常也初んはじめつ大会学生いつの講座があるの2月4日出場のロビーく手振ってくれたけどね<笑> 屋台は大変ですよい、ね、いおめでとうござまここから始まりますかね。 ましょうかねえそうかう山本レベビーカクテラ。 まあ正月三が日以外柏原地区来てもねほとんど人歩いてないんですって あ、ここギュギュやったんですねずっとし。 きもある あ, <音楽>あそうやここは登山口や。 10分ぐらいで生きるぞ、ゲームで。<笑>遠慮して なんかないだろうな。<音楽> 1方通行やか大変だろくなっ<笑> こ, こから反対に歩いたらどれぐらいかかるかね0分ぐらいかんじゃうかね はい、ありがとうございました。はい、私はリングでございましたあ。通過しただけでしたね。全然でしたね。はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。ブルースカイユカイチャンネルでした。ありがとうございました。